こんにちは百獣武道具店のうかです。やってますかお子供たちを叩くな今日はパート2です昨日もこの話しましたけど、えー、昨日とね同じ服着てます日本取りやってます聞いてください、えー、今日はですね剣の日本今月号2022年の7月号の最後に、えー、剣客万来っていうコーナーがあってここであのー ケンドリッポの人がお題を出して、まあ、写真で一言とかお題を出して、それに対して読者が答えるって投稿するっていうね。この楽しいページがあるんですけども、そこのお題の話です。ちょっと聞いてください。痛いんです。って書いてあるんです。痛いんです。まあ、剣道だったらよくあるかな？痛いんですと思って、えー、読みますね、えー、僕がいる教室にはあま小学生が書いたんですよね。とても痛いうちをする大人の人がいますと。と、うん、大人ですか？はい。 大きく振りかぶって打ってくるのでどこを打たれてもすごい衝撃です。小手だと悲鳴を上げ面は頭に星が飛びますとえたまに銅を外されて打たれることもありますと。小手を打たれて 痛がってる、ここ赤字で書いてます。痛がってるのを見て、さらに面白いと感じたらしくて、何度か狙い撃ち、ここも赤字で書いてます。狙い撃ちされたこともありました。だからその先生の前にはあまり人が並ばないので、僕が稽古している状態です。かっこ、手招きされると仕方なく。 これどうしたらいいのですか防具の下にクッションとかつけていいのですかっていうこのクッションをつけていいかどうかの質問なんですけどもね。 これクッションかどうかの問題じゃなくねと思ったんですよ。であの皆さん、読者の人がね例えば面を受けるときにはちょっと面金で受けるとね頭を上上げて面金で受けると痛くないよとかあのいろんなこうアドバイスを大げさすぎるほど痛がってみてはどうだとかねいろんなアドバイス作くれてますその中で僕はちょっとね本当に感動したのが剣道日本好きな学生さん大阪府の方あのペンネームがねその方のこの子供に対するあの意見え聞いてください。 はいコメント防具のつけていない箇所を故意でなく打突されていたいというのは剣道経験者なら誰でもありますその通りだと思いますでもその時はすぐ謝ったり謝られたりしましたあもう本当その通りですそれはお互いの信頼関係がしっかりしているからですその通りです 今回のお題を読ませていただきましたが何でもかんでも大きく振りかぶって痛いぐらいの打突をするのはとても稽古とは思えませんえ学生の人が小学生多分小学生でしょうねに対してこう言ってるんです稽古とは思えません、えー、そんな方と稽古して剣道人生のみならず日常生活に支障の出るけがかっこ骨折などにつながる可能性もあります え周りの人に相談してなるべくそ う, いうそうした人とは稽古をしないようにした方がいいですって学生さんが子供にアドバイスしてるんですよ。え防具の下にはクッションは最終手段だと思いますということで、まあ、そのクッションのことについてもちょっと書いてくれてるんですけどもいや本当にねそのこの方はもう多分そのクッションの話じゃないって分かってるんです ててこういうことを書いてくれてるんでもう本当あの素晴らしいなと思いました学生さんが子供に対してこういうアドバイスをして大人が痛めつけていると痛がってるのを見てさらに面白いと思って売ってると a、えー、というのが今月のお題でしたそしてこの下にはうウはは は, は可愛がってやるよっていうねこういう絵が書かれてます、えー、子供たちは叩くなパート2でした今日もご覧いただいてありがとうございました、えー、またいつかお会いできるしよう